ですえー、コロナ中にぜひ身につけておきたいスキルって話をさせていただこうと思うんですけどまああの皆さんお分かりの通りコロナになってできなくなったことってこれ何なのかって申し上げますと、まあ、単純に対面で人と会うことだったりだとか、えーまあ、人が移動することだったりとかっていうのが、まあ、非常にやっぱ難しくなってしまったとで、まあ、非常に今回のコロナウイルスはすごい感染力があるのでまああの経済と いわゆるこの酸味、まあ、と酒っていうふうなことを両立させていきましょうっていうふうな考え方があるんですけれどもけれどもやっぱり実際にいろんな運送業だったりだとか、えーまあ、何かの小売業をやられている方だったりだとかもしくは飲食とか旅行あそういった形の旅行だったりレジャーとかですよねそういったところのやっぱりこう、まあ、あの前年度に比べて売上っていうのは、まあ、経済と両立させようと言ってますけど、まあ、実際 両立は程遠いような売り上げ9割ダウンだったりだとか、えーまあ、もしくはそうだな、はいえっと、非常に厳しいような結果になってしまっていると思うんですねでここで我々が身につけないといけないことは何なのかと言いますと生、まあ、体院だったりだとかクリニックだったりとかにしてみてもあのやっぱオンライン診療だったりだとか、まあ、オンラインで実際にあの患者さんにまあ価値を提供するっていうふうなそんなスキームが まあ、作れればまあすごくいいんじゃないかなっていう風にまあ個人的には思っている部分があるんですねでオンラインでどうやってそういう風うなスキームだったりとかスキル身につけるのかっていう話になってくると思うんですけどもうこれはもうすごく単純でまずはやっぱり Zoom だと思うんですよね Zoom っていう風な 会議のツールですけどコロナになってから一気に広まってですねいろんな人がズームをやり出したという形になってるんですねなので皆さんに検討していただきたいのはズームでフェイス2フェイスであのお客さんに施術でですね今までだったらあのー、まあ実際に体で大腰緩めたりだとか大臀筋緩めたりとかっていうことをしながらガチ提供できてたものができなくなってしまってるん で, で必要なことはこれ何なのかと言いますと あの実際に、まあ、コンサルティングだったりだとか、あとはまあ指導とか教育みたいな形のことを患者様にですよ、あの生体に経営されている方とか医師の方はまあできないのかなというふうに考えていくことがすごいポイントだと思うんですね。あとはそういうふうなメニューを作ったりだとかして、えー、まあいわゆるまあそういうふうなオンラインでの診療のコンサルティングだったりだとか、まあ、オンラインでのお、まあ、診療、もしくはこうサービスだったりとかの販売のやり方っていうものを まあ、一つ確立させることができると、まあ、このコロナの中でも、まあ、な何とかやっていけるっていう風ににお商売が既存に乗るんじゃなないのかなと思うんですに、ねまあ、幸い地域によってはコロナの影響がホームページとかあのチラシとかの反応率に出てないっていう風な地域も、まあ、実際熟生産だったりとかいろんな状況が上がってて、まあ、それ大丈夫でしたよみたいな形でね聞いてはいるのも一部あるんですけれども。 けれども、やっぱり、じゃあ、業界全体でどうなってるのかって言ったら、やっぱもう、下がっていく方向性にはなってるのは事実なので、なんで、スキルとしてやっぱ身につけておきたいことは、やっぱオンライン診療だったりとか、オンラインで付加価値をまあ提供するということだなっていうのは、やっぱ間違いのないことだなと思っております。で、なんで、今までは、あの、フェイスーフェイスで商品が納品できてたものができなくなってるっていうふな、そういったことに陥ってるので、で、オンラインで販売するスキルだったりだとか、その能力をまあ身につけていくということが、これ だから我々が注力しないといけないいいとだととけこ思うんですねでその中でおすすめなことは何なのかと言いますと、まあ、やっぱり1個はですね、まあ、広告を作るスキルだと思うんですね個人的には。なので治療家の方も今はあのーまあ、実際にあの人と人と会えないのでオンライン上でどうやってまあ人が行動したりだとか人が欲しくなったりだとかっていうふうなことを まあ、できるのかでそのためにはやっぱり広告を作るようなあのセールスコピーライティングだったりとかっていうスキルを、まあ、身につけたりだとか学んでみるっていうことを、まあ、今の機会にやってみるということもしくはあのズームとかの会議をしながらあの対面じゃないけど例えば回数券の販売をするだったりとかっていうのに似たようなことがオンライン上でできるその仕組みを作るっていうことができるとこのコロナの時代でも、まあ、やっぱりなんとか。 なんとかっていうかまだ一つ突破口になってくるだろうなっていうふうに個人的に思っている部分なんですね。はい。なんで今までの在り方でチラシとこうホームページがまあうまくいってるかもしれないけど、まあ、思わぬトラブルだったりとか風評被害だったりだとかもしかはすごいねあのよく聞くのが今クレーマーの方とかが実際に生態に LINE されたりだとかっていうことが多いっていう風な形とあとお客さんの悩み自体っていうものも やっぱりこう痛みだけじゃなくても気分的な落ち込みストレス打つみたいなものもすごく増えてきてるっていうふうにまあやっぱりどんどんどんどんこの不況が長く続けば続くほど業界自体がそうなっていくので、まあ、そこをなんとかねあのなんて言うんですかねそういう患者さんもいらっしゃるっていうのはリスクも追いながらやるのでオンラインだけで完結するようなものを一つ作れるとすごくよ く, なるだろうなよくなるだろうなっていう話がありますのでえぜひともあの治療科の方だったりだとかあの これから独立開業する方、まあ今すでにお商売やられてて売り上げがやっぱ下がったっていうふうなことが思われる方はこのスキル身につけるかべくいろいろ考えていただくのがいいと思っております。はい。というわけで今日の動画はですね、まあ、オンラインで販売するスキルを身につけようって話でしたので、ぜひとも参考にしてください。もしよかったらいいね、えー、および、えー、チャンネル登録よろしくお願いします。YouTube の下にリンク貼ってるので、もしよかったら無料で、えー、と独立開業のノウハウとかダウンロードしてください。以上です。